新たなデータをパッケージにビルドしました出発する始めよう。 みんんなこっちち来てアーツユーゃん今日もよがしく、ね、東はしません。 お役に立てそうですかお役にたてた方の的ですオッケーあたしの得意技にって命令を縛られみんなこっち はい、プログラム起動します。お役に立てそう 味わってる<タッ>ても数で用意使いする命名のられつもりはないバラージュお役に立てそうですか よかしたわたしダンチを乗りディオポーレン ト, ン ト, ン ト, ン ト, ント命令を縛られるつもりはないオッケーん体がお せいでプログラム起動します了解したってわあっちゃうところだった。 指示どおり一人残らず片付けました。